ディゾン鳴子会飛鳥王蘭三阿碧若けやジャ道茶器朝香鳴子一族めぐみ浅香鳴子遊和会かぶとよさこカシしわくれないずオレン北天会 以上の12チームです。続きまして、フイナルステージの審査員の皆様をご紹介したいと思います。清水様会場後方の審査員席ご注目ください。え。まず、高知市役所主作法宮本愛様。 続いて、高知県東京事務局 局, 局長、谷沢勲様、うん、続きまして、株式会社、テレビ埼玉クリエイティブ常務取締役、松本芳雄様、うん、続いて、長野県佐久市副市長、花里栄一様。うん 続きまして株式会社ジェイコブス埼玉東日本工場カーゴ 局, 局局長柏村武史様、まあ、いい続い て, て十文字学園女子大学うう教育人文学部児童教育学 科, 学科教授地域連携共同研究所 所, 所長星野敦子様、うん しえそして埼玉、うん、県県民生活部文化振興課副課長長島健一 様, 県県長長健一様以上7名の審査員の皆様をご紹介させていただきました なお審査の方法ですが、審査員1人の持ち点が50点あり7めのうち最高得点者と最低得点者の2名分の得点を除いた5名分の合計得点で設定いたします。審査員の皆様冷静な審査をどうぞよろしくお願いいたしますさあ それでは、いよいよファイナルステージエンドの始まりとなります。ま最初のチームはディゾンナルコ会アースカル。